どこだアイ負けっぱなしじゃいられり周りの敵を片付けるのが先だろこじゃまともに進めねえあとイロをぶっ飛ばすこ の, のだ<音> this 行くぞああとはこアゴの。やるぞ麦わら いけー攻撃るうん、ビッグマムだと 相手を倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ サンディザーム命取られる覚悟はできてんだろうなおせお前こそ俺の邪魔するなおい俺の力、思い知らせて最悪の主題生意気なガキどもが、俺にたてつくんだね 門校がどうしたエてめえを倒す覚悟で俺は海に出たんだどうどう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 おいこそ足でまといだへっ込むなガキドリ誰をぶっ飛ばすだまだ心は俺に潰して俺の戦力に加えてやるふざけんな俺は海賊王になる男だ 話にならねえ最悪の世代だ笑わせるんじゃねえお前らがやってんのはただの海賊ごっこだ貴様カイドウバカ 俺のの首が取れるとでも思ったのお前らみてぇなガキが海賊王になることに図に乗るな麦わら俺の下につく気がねぇならもういい二人仲よ死ねぇルフィ ルフィ目を覚ませ<ペー>